4番線に準急淀屋橋行きが8両で到着します黄色または緑の乗車位置丸印の1番から8番でお待ちください停車駅は茅島までの各駅と森口市京橋天満橋北浜淀屋橋です京橋には 特急が先に到着します森口市で各駅停車に連絡します4155歳19ラス 4番線の電車は19淀屋橋行きです次の停車駅は枚方公園です鳥居の客さをお座りします。 4番線、準急の扉が閉まりまりす。ご注意ください。<音声><音声> That、oh, was good.